今日は週に一度の体重測定です。はい。いろんなところ行くのを平気な人たちから。 ゼロでキロるちゃん86キロ。 ルンルン俺ここにおって大丈夫店後 いうこといいてなあっそうでしんないで47。 あいうキタンズ出てこい。 大大大大回回回回りや、ね、大回り店舗やとあ回りりりこっちやや、ねうん、やとかん<笑><笑><笑>後ろ足上がっていいやん。<笑> めっちゃ邪魔だた。<笑> It didn't work, it didn't work. すごいたら帰れへ。